では演武の方お願いします。 流れるようなそして美しい演舞ありがとうございましたはいそれでは続きまして関東東北などからご参加の空色の皆さんです関東東北の仲間が集まり4回目の参加テーマは「つ風龍が大 空, 大空を風に乗って」 様子ををイメージし、そのの風に乗って私たちも内の街を踊り抜けます。温かい応援、よろしくお願 い, いたします。 夜を吹いて、い夜を吹いてあの雪止まりも来ましていい感じになってきました。ははい、それでで皆さん元気ですか